はい、じゃあお待たせしました、ここで本日の基調講演、行ってみたいと思います、はいえー。データアナリティクスの国内外最新状況とアクセンチャーにおける取り組みということで、えー、工藤拓也様、えー、こちらはですね、アクセンチャーのデータサイエンスセンターオブエクセレンスグローバル統括兼アライズアナリティクスチーフサイエンスオフィサーということで、えー、活躍されていらっしゃいます。じゃあではですね、あの工藤様にあのご登壇をいただきたいと思います。よろししくお願いします。<笑> えっ、ー、とじゃああちらあちらではいちょっと中身が見えちゃってます大丈夫ですはい。 ちょっとお待ちください。<笑>ちょっと止まっちゃったます。いません。はい。スライドゥの説明をしましょうか。その間。はい。ちょっとこちらのセッションはですね。あのスライドゥ先ほど、ご説明を差し上げた。あの会場でリアルタイムで手元のスマホから質問が投げられるというスライドゥをですね。あの使いたいと思います。 えー、ハッシュタグで C F J S こちらを押していただくと今回の今の基調講演に対する質問などを投げかけることができます。はい、持ったかな？ったかな？いました。はい、来ましたね。はい。じゃこちら。はい、すみません、お待たせしました。こちらお疲れです。はい、はい、ありがとうございます。皆さんおはようございます。 紹介いいたただきまましたあの工藤と言います、えー、と今日はあのシビックテックということでちょっと私の成り合いはデータを使ったビジネスなのであの関係するところもあるのかなと思ってあのお役に立てればかないいかなというふうに考えていますよろしくお願いしますでちょあの今日はです、ね、事例も持ってきたんですけどあんまり事例を話しても面白くないのかなと思いまして、えー、と後ほどちょっと城澤さんのあたりに紹介させていただきますけど あの今、えーと、ビジネスと、えー、行政で起こっているカルチャーシフトみたいなところからまずはあのお話しさせていただければいいかなと思います。というと私、仕事なんですけど私は今、シアトルにいましてシアトルって あ, のあんまりなじみがないかもしれないんですけどもあの GAFA の, そのリサーチディベロップメントとあとそのクラウドのセンターがすべてシアトルに今集結しています。えー、AWS ですとですすととかかマイクロソフト あのグーグルの GCP も僕の家から5分ぐらいのところにありますしあとはフェイスブックですとかアリババも全部オラクルクラウドも全部シアトルに実は来ていてあの人工知能のデータビジネスの集積が起こり始めている活気のある街になっています。でちょっとあのま シビックテックですとかデータサイエンスといった領域のカルチャーシフトが必要なのであるという話がよく聞かれるんですけどまず僕が好きな教授の言葉をまず1個入れるとですね経験ここにちょっと英語で書いてあるんですけど経験というのは自分が欲していたものが手に入らなかった時に得られるものであるという割と意味のある 講義をですねあのランディ・パウシュって VR の権威だった教授なんですけどがんで亡くなっちゃったんですけどその亡くなる3か月前ぐらいにこの言葉を残してくれてあのそれ以来僕この教授の言葉が大好きでずっとあの使ってますなんでかっていうとこれ今 の, そのデータビジネスに非常に関わりがあるあのフェールファーストっていうかですねエクスペルメントしてあの成功に導くっていうところにすごく つながるなかなか日本 の, その、えー、官民の中で実現しきれていないカルチャーなのでこれがあのカルチャーシフトとしてあ、まあ、特に日本に限らずです、ね、欧米でも必要なのかなと思っていますあのちなみにあの私の全然紹介してくれましたけど私の責任範囲はです、ねえっと、世界の22地域50か国以上のデータサイエンスチームを、えー、統括している立場にありますので。 それなりに世界中のデータをいじっているメンバーの動向っていうものは抑えているのかなというふうに思っています。で、えっと、これはですね、えー、サチアですね、マイクロソフトの CEO、えー、成功っていうのに休む場所はないっていうのと、えー、ここに書いてあるんですけどあの、知っていることが重要なんではなくて、 学ぶ姿勢がすべてであるというようなことをあの言って、ですねそれまでマイクロソフトってかなり停滞してたんですけど、株価、株価ですね、マーケットキャップ含めて、彼が CEO になった後に、プロダクトドリブンの会社から、えっと、サービスドリブンの会社に転換して、一気にあのデータをオープン化して、あのマーケットキャップと、まあ、成長軌道に乗せたというところで有名だと思うんですけども、あのこの言葉も非常に。 シビックテックの中では重要な示唆を持つ言葉なのかなというふうに考えています。で<笑>最後ですけど、えっと、ジェフ・ベストスですねアマゾンの CEO で、えー、あのこれは、えーそうですね、失 敗, を失敗をあ の, のファンになることっていう意味なんですけど、えー、つまりその何度も実行して、えー、失敗を重ねた。 人がやっっぱり成功体験を持っているっているうことなんだと思います。でここから先はちょっと一旦白澤さんにお返ししてですねあのカルチャーシフトではなくて今シビックテックで起こっているあの流れを話していただいた後に私の方でご説明できる事例を官民連携の事例とかですね昔になりますけどニューヨークで。 オープンデータを使ってたお話とかも含めてできたらいいかなというふうに思ってますだ一旦ここでえっ、ー、と城沢さんどちらに教えましたっけお返ししたいと思います城沢さんじゃが い, いなくなっちゃいましたあいらっしゃいました<笑>すいませんちょっとバタバタしておりましたはいあの 今回、ですね千葉で開催するということで、えー、とぜひ記念に皆さんの記念になるようにあの、まあ、なるような講演をです、ね、していただきたいということで無理を承知であの工藤さんに。 あのないとは思うんですけども千葉に来ていただくことはできませんでしょうかということであのご連絡をしましたら、えー、今、シアトルからイギリスに行くところですという話がで、えー、と最近、日本には戻ってないんですけれどが9月は戻りますというお話をいただきましてあの本当にご好意に甘えさせていただきました。ありがとうございましたででです、ねえー、我々の、まあえー、と千葉で シビックテッククテ全千葉は、えー、シビックテック活動をさせていただいてまだそのアライアンスとしては、えー、すごくすごく若い団体です。で、えーとですね、千葉でまあ開催をいろいろしていくにあたって千葉県がちょうどです、ね、この9月に、えー、と官民のあ、えー、と ICT 化のです、ね、流れを組みまして名前がちょっと難しくてあれないんですけど。あそうですね、えーと 県民の暮らしを豊かにする千葉県 ICT 戦略利活用戦略みたいな形で、えっ、ー、と一応指針を出しました。でそこでえっ、ー、と官民の連携を、まあ、ICT の利活用においては、まあ、深めていきたいというお話がありました。でシビックテック全千葉はえっ、ー、とまあ、シビックテックとして活動しているんですけれども官民連携いろいろ。 えー、やっていければいいなというふうに思っています。ただまだ千葉はえっ、ー、とまだまだ始まったばっかですので、えー、他のですね何か事例ということで先進的な事例もしくはえっ、ー、と工藤さんたちが行っている事例という形で教えていただくことができればなと思っております。はいいかがでしょうかという形でご質問をさせていただきたいと思います。えっ、ー、とじゃ さ, さ, さっ早速あれですかねもしよければ事例 の, のビデオを流しちゃっても大丈夫ですかね。 この事例はですね、あの実はに日本の事例なんですけども、えっと、すいえ、ね、いえ、いいですよ。はい。音出していいです。はい、Can data science save、えっと、human lives?We took on the great challenge of life itself. By leveraging analytics, we tackled the issue faced by hospitals and emergency services in Saga Prefecture to shorten the emergency transport time from emergency calls to arrival at the hospital. We analyzed 150,000 cases of transport data collected from iPads installed inside all emergency vehicles in the prefecture. By analyzing unused data retrieved from Saga Prefecture's 99 Saga Net that accurately finds the nearest hospital to take in emergency patients, we discovered that it would be possible to reduce around 40% of the hospitals having difficulty accepting patients based upon our robust machine learning algorithm. Our unique AI technology and scientific machine learning approach helped improve coordination among government, hospitals, and emergency services and optimize the dispatch process. In this project, we successfully collaborated with experts who have diverse skills through cloud servers across the globe. Accenture's innovative practice provided a pioneering path on which Japan and other countries in the world can follow in the future. Our approach to using analytics to solve social problems was highly valued with an award by the government. Our scientific approach of leveraging analytics, a liquid workforce in practice, and direct communication with healthcare professionals on site led us to save many lives. Yes, this is what we do every day. We are very proud of what, what we do and what we labor to save lives with data science. えーっとですね、この事例のいいところはですねいろいろなデータがあるんですけど、緊急医療って問題点はですね、えー、行政のデータ、えー、行政間隔のデータであるその緊急あの、えー、っと車両ですね、えー、ヘリコプターとか救急車っていうのは行政機関の持ち物なんですけど。 これちょっとアメリカと違って行政機関の持ち物なんですけどあの一方で病院はです、ね、あの必ずしも行政機関じゃないですよねで。そうなると何が起こってしまうかというと緊急医療に重要な情報というのはです、ね、実はあの複数のデータをつなげないとディスパッチができなくてです、ね、以降はその例えば心臓疾患であれば EKG というデバイスを持っている中核病院にその心臓疾患専門のお医者様が いてて初めて搬送ができるあと病床が、えー、とベッド数がちゃんと空きがあるというところがその単純に聞こえるんですけどその3つのデータがこう結合して全部把握できてないと搬送できないんですねで全部、えー、と病院のデータ と,、えー、と行政機関のデータと全部バラバラなもんですからそれをつなげられていないとそのディスパッチっていうのはどういうふうに行われるかっていうと 救急救命士さんがその経験と勘でディスパッチするしかないというのが今、日本の現状だったりしますアメリカとか欧米ではです、ね、緊急医療、えーと、緊急車両に対してディジェクトすることができない法律があってです、ね、日本ってやっぱりちょっと特殊であのたらい回しでひどい場合だと36回 た, たらい回されてあの亡くなられた方がいるのは皆さんもご存知だと思うんですけども。 要はあのリジェクトすることとができきるという大きな問題を抱えていますでここにチャレンジしたのが佐賀県でして佐賀県はこの、えっとまあ、位置情報っていうものを使うデータを使っているところもあるんですけど非常に重要なところはその病院で一見関係ない、えー、病院のベッドのデータですね あ, のあとは、えっとえっと、専門デバイスで EKG とかのデバイスデータっていうのは通常 あの病院側から見ると、まあ、どうでもいいデータって言ったらあれですけどそれが命に関わるかどうかということはあまり分からないですねなので通常のオペレーションどうなってるかというとですね緊急医療 の, そ の, あの病院のベッド数のデータとかっていうのはほとんどオンラインで管理されてないリアルタイム管理されてないですし、えっと、出勤医の情報も、えー、リアルタイムで管理されてないですし えー、いろいろな情報が、まあ、バッチ処理で入れられてるんですね病あの例えばベッド数でいくと、えー、看護婦さんとか、えー、病院のアドミンスレーターの方が最後、えー、と業務が終わった後にまとめてバッチで入れるとか で, でもあの佐賀で行ったのはそれをやられてしまうとディスパッチが正確にできないので皆さんリアルタイムでなるべくあのベッド数が減ったら入れてくださいであるとかそういうことを地道にあの えーまあ、エンジョージさんという名物あの制作官の方とでです、ね、一緒にやってです、ね、でデータのブツブツになっていたサプライチェーンを1個につなげてそれで初めてデータさん機械学習でこ う, あのうまく人の命を救えるようになったという意味ですごく意義があってです、ね、これ実はフォーチューン、えっと、400の、えっと、チェンジ・ザ・ワールドという、えっと、アワードを受賞した。 弊社の中でも十で、ね、何万件あるわけですけどももちろんそのプロジェクトの中には Facebook ですとか Google の案件ももちろんウーバーとかの案件もある中でこの案件がダントツ世界中で1位で、えっと、弊社内の CEO 賞を取ってその後フォーチュンマガジンにも掲載されたという割と あ, のあまりお金にはならないんですけど非常にあのやる社会性の高い取り組みだったかなというふうに思っています。 ちょっと一旦じゃあここで、と言ましょうかね、何か、質問っていうか、白澤さんので、いきなり。振って申し訳ないですけど。あ、いい、すみません、<笑>ありがとうございます。あの、及ばずながら。 理想を目指して千葉も頑張っていきたいなと思っておりますっていうのを私が言っていいのかちょっとわからないんですが<笑><笑>すみません大事にしになれないんですけどもはいえーとですねもう一つですねあのー、皆さんにぜひぜひ持って帰りたいっていただきたいなというものがありまして実際えーと我々シビックテックで活動している、えー、分野といいますかシビックテックで活動しているメンバーの中にはえーと大きく分けてえーとですね。 アプリケーションを作ったりだとかですねその ICT の力の中でもいわゆるプログラミングという力で、えーとまあ、社会課題を解決しようというような、えー、と流れというかそういったものを活動を主にやっているメンバーもいますであとはですね最近の潮流としては、まあ、データ、えー、オープンデータを含めてですねデータを利活用して社会課題を解決したいといったような、えー、取り組みを行っているものもあの多くいるんですねなので、えー、と例えば 勘でも大丈夫ですあとは連携で、えー、と何かこうデータを使って実際こういうような利活用方法があるよというような事例があればですねぜひ教えていただければと思うんですけれども、はいはい、そうですね、あじゃあちょっと白々しいですけどスライドを切り替えていただい て, て<笑><笑>まさにその事例をお持ちしてますんで、えーとえー、スライドを切り替えていただいていいですかね。すみません オープンデータをつなげた事例でいくと、これ、皆さんもあの実はプレスリリースであのご存知の方もいらっしゃるかもしれないですけども、えーとですね、ト, ヨタトヨタ自動車さんと、えー、あと KDDI、えー、とは日本交通さんと あのうちの会社でやった事例なんですけどこれあの動画も流した方がいいですかね、れ流れるかなオートモードですかね、流 れ, 流れないですね、えー、ちょっっと待ってください、ね、クリックしないといけないのか、こうか、はい、えー、流れないようなので大丈夫です。ここれあのこれはですねえっと 使っているデータは単純にまず KDDI 側からはモバイルアプリケーションの位置情報でいわゆるタクシーライダーのデマンドサイドの情報をフォーキャスティングしています。これ2 5 0十メッシュですね、割と細かい30分メッシュで取られたものもとに DB スキャンとかの技術を使って人がどういうふうに流れているのかというのをまずフォーキャスティングモデルとして作っています。 でトヨタの方では何をやっているかというとプリウスに実装されているあトランザクトログという、まあ、あのテレマクティクスデータがあるんですけどそれを寄せてです、ね、今度はそのサプライサイドタクシーの供給データを、えー、集めてそれをリアルタイムほぼ30分値で、えー、っとフォーキャスティングモデルを作っていますで さ, にさらにそこにです、ね、タクシーメーターの情報を入れることによって大体どこで乗って降りているのかという傾向値をつかむための フォーキャスティングモデルをオーバーレイしてさらにそこに、えっと、実はこれだけではあの補足しきれない情報というのがオープンデータが非常に重要でして、えっと、イベントデータとかです、ね、天候データとかです、ね、そういったものって実はあのタクシーの需給に大きな影響を与えることが分かっていますのでそういったデータを全部オーバーレイしてです、ね、ホットスポットをこれ作っているんですねで。それによって、えっと タクシーの運転手さんであんまり経験のない方ってどういう動き方をするかというとですねどこで拾っていいか分からないものですからあのまず適当に動き始めてすごく迷走してるんですね で, でもこれを使い始めてからかなりあの売り上げが伸びまして、えーまあ、これ公表されてるデータなんであの言っても構わないんですけど 20% 近くあのテストパイロットで上がって今はオリンピックに向けて あのちまあ、小さく始めたんですけどスモールスタートして今はラージスケールにあの ス, スケールアウトしようとしているというそういう取り組みですねなので日本交通さんのタクシーに乗るとさっきの画面いじってる運転手さんがいるのを ご, ご覧になった方もいるかもしれないですけどあれはそのあまり経験のない運転手さんがです、ね、次どこに行ったら確実に捕まるのかというあのそういうお話です。ここれのいいところはですね あのユニバーサリティーを追求してまして、えっと、このプレスには出てないんですけど通常、ウーバーとかはスマートフォンを前提にしてしまっているのでおじいちゃん、おばあちゃんとかなかなか乗れないんですよねなんですけどこれのいいところはあのタクシー側が能動的にそのホットスポットに行くようにしてますんであので講義に見るとですね、えー、例えばモバイルハンドセットであのフィーチャーフォンしか持ってないようなうちの親父みたいな。 あのお年寄りにでもです、ね、あの便益が、まあ、提供できているという意味で非常にユニバーサリティーのあるいいサービスかなというふうに思っていますこれが1個の事例あともう1個はです、ね、これもオープンデータを使って北海道観光政策局とかですね、えっと、確か神戸とかでも使われてると思うんですけども、えっと、あと自治体結構あの使っていただいてるんですけど公表はできないんですけど あのこれ何やってちょっと文字列ちっちゃくて見えないので説明しますとですね簡単に簡単に言うと左側からまずインスタとかですねフェイスブックとかテキスト系列のデータがえっと将来予測値としてきますあなんで順序ちょっと説明の順序間違えましたえっと順序としては学習まずさせますのでトリップアドバイザーですねこれレーティングがすごく精度が高いと世界中で言われているトリップデータの レーティングデータプラスそのコメントアウトされているテキスト情報を使ってまずディープラーニングで学習させていますそれによって学習されたエンジンが次インスタとかですねタグ付けされた情報とかフェイスブックとかツイッターでコメントしたときにその情報元にそに例えば私工藤拓也が何かコメントしたときにそれと近しい類似性を持ったコメントをすでにディープラーニングで学習していますから この人間であればこの観光地に来た時にあの例えば特定の温泉施設に好んでいくだろうというようなことが推測できるようなエンジンになっていますそれをやることによってこれ全てオープンデータですからあの便益としては右側にちょっとちっちゃくて 見, 見えづらくて申し訳ないんですけどもあの行政機関とかほとんどデータを確保できていない機関がこのエンジンを使うことによって なんでうちの自治体に人が来てくれないんだろうというような分析をあの適切にできるようになりますで。一個例としては北海道でやったのはあのもうちょっと抗議な意味でカナダと観光試験が似てるのになぜあの韓国の人しか来てくれないんだろうとかですねそういうお題があってそれをこのエンジンを使って分析してほしいというお題があったんですね。でそこでここでれを使っって分かったことは あのカナダって割と観光地とその観光資源が明確に名刺でひも付いているということが分かって北海道ってそれが全然ひも付けられてなくてブランドイメージが把握しにくいという外人目線から見てですね外国の方から見て、えー、それが分かりにくいのでもう少しカナダのような観光政策の打ち方があるんじゃないかという示唆をこのエンジンで例えば得たというあの実績があります。 これは、まあ、あのオープンデータを使った例ですね、事例はこれぐらいなんですけども、この辺でちょっと一回、ましょうかね、はい。ありがとうございます、えっ、ー、と、すごい皆さんもまさにホットなというか、オリンピックもありますし、あのすごくアンテナに引っかかっている方、多いのかなと思っておるんですが、私はご依頼をしたときに、いや、ぜひ、私自身が。 ここの内容をお伺いいいしたいということうで、質問項目投げさせていただいてあのご準備していただきました。でせっかくなので、えー、とちょっとなんですけれども、会場の皆さんからも質問をあの受けたいという形であの工藤さんの方がからリクエストいただきましたのでぜひご質問ある方さっと手を挙げていただければなと思うんですけれども、いかがでしょうか。 そうですね、この病院ベッド数のセンサーで行けそうだっていうのはまさにおっしゃる通りで、えー、ただ、今、そのセンサーデバイスのお金がそれほど安くなかったっていうのがあってですねあの検討はしたんですけど、導入は至ってなくてでも、おっしゃる通りこれが劇的に安くなっていけば確実にそれをやった方がい い, い, いかなと思います。例えば すごい分かりやすいところでいくと緊急医療のお医者様ってですね当たり前ですけどあの搬入されてきてオペレーションしているときにまさかそこで悠長に iPad を打っている暇はないわけですねでそんなことをしていたら患者の家 族, 家族から見るとです、ね、もう何悠長に iPad で遊んでんだよみたいな思われても仕方がないのでやっぱりお医者様からする と, これちょっと今入れろと言われてもやれないですよという実際、声がありました。 でこれはまあ将来的にはそのスピーチ2テキストとかの技術がもう少し安くなってですねあとセンサーデバイス、高精度のマイクが使えるようになってあの自動的にそれがテキストに落とされて診断結果がまあ吐き出されて自動的にベッド数とか埋まるような施策が打てるようになるとこれ実際にもう議論はしたんですけどあのおっしゃる通り劇的にその人の工数も減りますし あの精度が上がるのかなというふうに思ってます。はい。あ、ぜひぜひ来ているので、投稿の変更でいいですかね、はい。はい。組織、あ、これですね。佐賀の仕組みを他の県に表示さたのハードルは、あ、そうですね。これはあのハードルだらけでして、そ, その佐賀県みたいに、さ私が一緒にターンターン動いてた園長司さんって方はすごくあの地道にですね。 えー、とその 消, 消防本部とか回ったり病院を回ったり最初はそれでその例えば消防本部の方にも そ, そんなことやってられるかって言われたりです、ね、いろいろ苦労されてたみたいなんですけどあのそれを地道にやることによって信頼を得られてですねまたあのデータ入れてる方ってそれがまさか。 人の命に関わわるななんてて思ってないわけですねあの緊急医療のお医者さんは別ですけどまさか ベ, ベッド数とかですね EKG とか出勤 の, その出血情報のデータってアドミンストレーターの方が入れてるんですけどそんなのが人の人命に関わってるなんて想像もできないですよね遠すぎてなんですけど非常にそれがないとディスパッチができないというのを地道に、まあ、私たち、まあ、エンジョイさんが特にですね説明されたことで ああ私がやっていることが人の命を助けることにつながるんだという説得を持ってです、ね、それで施策につながっていったので、やっぱりこう、なんていうんですかね、機械学習だけではなくて、あのここで重要だったのは、まあ、ハードルっていうんですかね、あのハードルを要に考えられるのは、やっぱり最後は人なので、それをどれだけこう情熱を持って現場に説明できるかという、ものすごい人海戦術のような気がするんですけどね、それは。 あ と, はまあ、あと行政区のデータとあの中核病院って私的な機関ですからそれが分かれている政治をどうまとめてそれをつなげることによって見られたくないデータも出てくるかもしれませんのでそういうところに対する抵抗をどう取り除いていくかというのがすごく高いハードルかなとい う, ふうに思っています。 ありがとうございます次の質問ですかね、組織にデータを利活用するようなカルチャーを育てるためにはどのような取り組みが重要だと考えますかと。はい、はい、そうですね、えー、っとこれはだからさっき先ほど最初にだ出したカルチャーだと思うんですけども、データを使うということは通常のソフトウェアエンジニアリングと違って、まあ、確実にそのイタレーションが必要になります。ななのでイタレーションが必要になるとということは あの一番究極な例でいくと IOU を吐き出すディープラーニングみたいな例ですね、これはあのどう考えてもまあ最近出てきたエフィシエントネットとかのアルゴリズムもありますけど、アルゴリズムという以外にイテレーション、やっぱりコンピューティングパワーの部分、何回試行して失敗したかというのは非常に重要になります。私のケースでいくと1個、腐食解析というもの、商用化に最近成功して、ネドウさんから。 プレスリリースを出した事例が1個ありますけどもこれはやっぱり例えば 3, 3万イテレーションとかしてるんですね そ, れあのそのイテレーション回数を増やせば増やすほどつまり失敗すればするほど結果として精度は劇的に IOU の精度は上がってきますのでその中であのそれを許容できる企業カルチャーを作れるかというのが非常に重要になりますなのであの例えば KDDI では私チーフサイエンスオフィサーとして えっと、高橋社長に来週の月曜も会いますけどもどういうカルチャーを根付かせようとしているかというとです、ね、もう組織横断で、えー、失敗を許容するようなそのデータを使って特に AB テストを検証を進めていくというようなものを許容してもらえるようなカルチャーをトップダウンで根付かせようというので 社, 社長直轄のもとにそのデータドリブン経営っていうのを施行しているというのが一個のやり方なのかなというふうふに思っています。はい ありがとうございます。すごくためです。すいません。ちょっと見づらくて<笑>、こっちにいさせていただきます。<笑>じゃ、次の質問。大丈夫ですかね。はい。 いですね海外の方が分からないので、はい、観光分析をおもい面白い止まりではなく、えー、と知見を必要としている方が使いこなして実行に移すのにどのような工夫をしていますか逆に言うと分析のための分析に終わり、えー、虚しいことが多くということで。 <笑>はいえー、となんかご意見にもなってますが<笑>はい、はい、そうですね大体、はいえー、いい PFA の丸山先生とソフトウェアエンジニアリングのマシンラーニングソフトウェアエンジニアリング学会っていうのを立ち上げたときにです、ね、POC 貧乏という言葉を造語を作ったんですけど今、おっしゃられていることはデータ分析やり始めても結局なんか使ってもらえないみたいなことがすごくいろんな企業や行政機関で起こってしまってます。でそれを防ぐためには えっと、このご質問にあるようなその POC 貧乏的なものを防ぐためにはやっぱり最初にユースケースをきちんと定めてそれであの費用対効果ですよね、例えばどんなに優れたアキレシーを持っているまあアキレシーが問題にならない例えば分かりやすい例でいくとがんの検知みたいなものですね、どちらかというと再現率 と, えっとリコールとプレシジョンが重要になるそのバランスが重要になるような事例があったとしてもじゃあ一体 その費用対効果として見たときにそれがスケールできなければやっぱり誰も使わないと思うんですよねなんで最初にやるべきは僕はすごく心がけて現場のデータサイエンティストに言ってるんですけど面白いからといってやるべきじゃないというのは常に注意していっていますどんなに簡単なアルゴリズムでもあの1個入れてですねそれが スケール可能なものであればそれを追求した方がいいというふうに言ってます単純なものでいくとですね例えばコンビニエンスストアの発注日本のコンビニエンスストアってほとんどのコンビニがですね1日に4回発注業務っていうのを店長がやってますでそれはすごく実は無駄なんですね無駄っていうのは別にそれ自体が無駄なわけではなくて店長本来振り向けるべき作業っていうのは お客様と接してお客様にサービスを提供することであるにもかかわらず発注業務に追われているんです4回もでそれはそこ逆に発想の転換に着目するとですね非常に単純な正規分布を作って安全在庫だとかリアルタイムでもし仮にデータが取れればその発注予測っていうのは実は簡単にできるというのが分かってます実際それはあの某コンビニエンスストアで弊社が実施したんですけど 1店舗まず検証したら 90% のプロキュアメントプロセス予測業務が削減できることが分かったんですねしかも同等の制度で同等の制度なんですけどアキレシーは同等ですとなんですけどそこで間違えちゃいけないのねたまにその担当の方が言われるのはいやこれ人間と同じ制度だったらやっても意味ないじゃんっていやそれは全く間違ってまして 80% の制度で大体できたとしたら逆に考えればですね 1万2000店舗あるコンビニエンスストア1万2000倍同じアルゴリズムでタダでスケールできるわけですねそれは も, うものすごい破壊力なわけです人間が1万2000人いてその 90% の業務を費やしているところを1個のアルゴリズムで簡単にボタン1つでスケールアウトできるっていうのはものすごいいい例でそれをが分かったのでまあ実際に横展開したっていうのがあるんですけど視点としてはやっぱり あの失敗しないためにはですねそれが面白いからとかすごく凝ったアルゴリズムだから実装してみたいというのではやっぱり現場は使ってくれませんのでいかにそれがスケールスケーラビリティがあるかというのとリーダビリティというかですねそれが現場であの実際に再現性が高く実行してもらえるかということに尽きると思ってます。はい、ちょっっと長くななてししままいました、はいいたたので多分質問読読みみ上げた方が読みやす最後ぜひ、はい えー、あ最後、まだ、どどうぞどうぞぞこちらですね、日本のオープンデータを活用した事例、すごいですねと、えー、行政オープンデータ提供者にも勇気づけられる事例だと思います、えー、使用した場合は、やんわり使いましたよと、行政さんにお 知, らせさりお知らせしたりしていますかと、義務ではないのですが、オープンデータエコシステムを回すためには必要なことかもしれませんということです。 これオープンデータって公開しても使われないみたいに思われているので、使った事例が紹介されるとすごく。行政としてやりやすいって話ですかね。うん、か そ, うねそうですね。これはえっ、ー、とやんわり使いましたよか。はい。そうですね。それは。プレスリリースみたいな感じですかね。はい、そうですね。あの、さすがに。言わないといけないと思う。例えば、えっ、ー、とニューヨークであれば。あの。 オープンデータを使いましたって立場じゃなくて私、ニューヨークの行政官として一時期働いてたことがアクセンチャーじゃなくてですね完全にアクセンチャーや辞めて働いてたことがあってですねその時はあのー、ちょっと僕規則を覚えてい な, ないんですけどフリーダー・オブ・インフォメーション・アクトっていうのがあったので、うん、出したデータはすべてロジックも含めて開示可能な形にしてましたんで僕がやったのは。その えー、ニューヨークって、えー、50何地区に分かれた学校区があってですねでそれが1600人の校長先生が5ボロー 5, 5軍に渡っているわけですマンハッタン島クイーンズブルックリンスタッテンアイランドあ と, ちょっとあブロンクスかでそこの1600人を客観的に評価するという営みをプリンシパル・パフォーマンス・レビューというのをやったんですけどそこは結果で見るとですね意図としては。 このデータをオープン化することによって地域の方がそのデータを使ってより良い学区にあの透明性を持って、えー、地域の活動として参加してもし学校の質が悪いのであれば地域を挙げてそれを、まあ、PA とか PTA 画像を通じて改善したりであるとかもしくは行政指導を入れてもらってブルームバーグ市長から行政指導を入れてもらってそれを改善するということのためにオープン化したんですね。 なので私が作った校長先生1600人分 の, その評価っていうのはえいろいろな指標でアグリゲートしてすべてレーティングされて公開されてるんですけれどもそれと同時に使うのは自由ですとかつ使っていただくためにロジックも含めて、えー、公開しますっていうのを徹底していましたなのでデータもそうですし、えー、そのロジックもその組んだコードもですね 1回問われたことがあってですねお前のロジック間違ってるからコード見せろやみたいな連絡がニューヨークに来てですねでコードも全部渡したことがありますあの綺麗に私コメントアウトとかマークダウンしてないので。 こんな私のコードで読み解けるのかなと思いながらも一応出したことあるんですけどもあのそれぐらい透明性を持ってやってたので本来的にはそうすべきなんじゃないかなというふうに思ってます、うんはい、ありがとうございますすみませんちょっとこっちをあの移動してしまいましたが、えー、とちょうどシビックテックをの活動をしているメンバーが多いのでぜひこの質問あの させていただければなと思うんですけどオープンデータやデータサイエンスで解決できる課題のうちアクセンチュアのような大企業では扱いづらく逆にシビックテックのような民間だからこそ扱える課題があ何かあれば教えていただけないでしょうかとちょっと難しい感じですがぜひ<笑>、ね、何かあればそうですね、難しいですねうち、うちができないところですかね。逆に言うとだからええ弊社はその えー、スケールばっかりを狙ってるものですからスケ 逆, 逆に言うと、ですね多分おそらくあるのが、えっと、弊社、そのさっきのご指摘の質問にもあったようにその成功できないとやらせてもらえない倫理というものが非常に厳しくてです、ね、ROI が達成できなさそうな場合は倫理が通らないんですね厳格なステージ0からステージ 3B まで細かい倫理を通していかないとプロジェクト自体やらせてもらえません失敗するリスクが。 あるとですね。それは損失になりますからやらせてもらえません、ね。なので逆逆に言うとですね。とはいえ僕が見てきた中であった事例としては、これは社会的にがいい意義があるのに、そのお金にならないからやらないっていうことじゃないと思うんですよっていうのが結構多くあったんですね。もしそういうものがあれば、例えばその佐賀県とか多分それに近いのかなと思ってまして、えー、佐賀県って別にあの。 自 治, 自治体ですからそのお金儲けのためにアクセンチャー入ったわけじゃないんですねだから逆の言い方するとですねあの僕の裁量でその当時の古川知事と現在の山口知事と園、まあ、上寺さんの思いもあってやらせてもらったっていうのがあって通常の倫理では通せなかった案件なんですね逆に言うとシビックテックの皆さんが担うミッションっていうのはそういうその 利益を追求している我々みたいなところではカバーしきれないところをあのやっぱり地場の力で引っ張ってい け, いける可能性があると思ってますのでそういうところをぜひ例えば佐賀みたいな事例ですねあれは2回やってくれと言われても多分もう僕も日本にいないですしできないと思うんですね当時は結構私の方でお金を実はごまかしてアクセンチャーのお金をですね<笑>結構ぶち込んでですねで やったんですねなのでそういう力技がなかなかやっぱり弊社だとごまかしながらやらないと上の人にバレるとですねそんなことやっちゃいかんって言われてしまうのでそれをやっぱり期待したいというかですねそこを狙えないので た, ただ人の命を救うということは非常に重要なのでそういうところを例えばやっていただけるとすごく意義があるというふうに思います。はい ありがとうございます。だいぶ時間になってしまったんですけれども最後に、あのー、工藤さん今回、えー、とご講演をご依頼するにあたってご講演の、まあ、えっ、ー、とー 資金ですねあのご謝礼金を出させていただこうかと思ってたんですけどもその資金はあの千葉県内の子どもたちの教育に役立ててくださいということでご辞退をいただきましてあの非常に教育にもあの興関心を持っていただけるというかご貢献していただいておりますで、えー、と実際ですねアクセンチュアさんの活動を含み工藤さんご自身の活動でも、えー、とプログラミング教育とかあのボランティアなどを さ, せあのしてされていらっしゃるんですねで今回はすごく、えー、とエドテック2 3日目はエドテックのあのー、セッションがたくさんある、えー、日になってますなのでぜひぜひえっ、ー、とちょっと一言何か未来の教教育子どもに向けて何かはい一言をいただきであの最後はい締めていただければと思います<笑>すみません、ね、本当に無茶ぶりですすみません子供的な、はい、子 供, 子 供,、はい、子供そうですね子供に向けてはやっぱりその。はい あの重要性みたいなとこ、ねはい、ろにいろんなパスがあっていいと思うんですだからあの僕の子供にもよく言うんですけど、えー、なんか学校で教えられることっていうのは1個のやり方しか教えてくれないそれアメリカでも結構そういうところあってですねなんか2つやり方を 今, 今だとあの10歳の娘が台数期をの手前に来ていてでこれバープログラムっていうので解いてくれって先生に言われてバープログラムってなんだって。 みんんななググって分かんないで台数機格で解けば5秒で解けるものがそのビジュアル化してバーで解くっていうのを言われたんですねで私の娘の学校ってアマゾンのエンジニアとかマイクロソフトのエンジニアの息子娘がいっぱいいてですねで彼らとも話したんですけど、P、PTA でできたあれってしたらみんな いやこんなの聞いたことないってみんな、P、MIT とかみんな出てるんですよでみんな聞いたことねえこんなのっつってみんなアマゾンのエンジニアとかで話 PhD 集団で話し合ったんだけど誰も解けなくてでそこで先生がですね僕 PTA にここに来る前にあの学校会出てき て, そてこう得意まめに話してたんですねでこのプロバープログラムっていうのは違うやり方だっていう言い方をされたんですけど僕はちょっと違うと思ってて それも別に1個のあり方でしかないでエンジニアの皆さんだったら分かっていると思いますけど例えば、代、えっと、数幾何的な問題を1個 の, そ の, あの例えば6の倍数を解くっていうような話だったんですねなんか い, いくらか持ってて2人がチケットを買った時においくら残りましたさあでその残った額は B さんはの額の6倍をその A さん持ってましたみたいな。 そういう問題だったんですけどそれって別にバープログラムでも解けるでしょうし先生の言ってる台数機械でも解けるんですけどエンジニアの皆さんだったら多分そのバイナリーサーチとかでも解けると思うんですプログラムを書けば。で僕が娘に言ったのはあの先生の教え方はいいんだけどでもそれが唯一の教えられ方みたいな言われ方をしてたんですそうじゃなくて世の中にはいろいろなパスがあってそれは人生も一緒だよと。 だから子どもには1個のやり方を学校で教えられたからそれしかないって思うのはいやいやあのそうじゃないんだよっていうのをあのその千葉の子どもたちにもですね分かってもらいたくて先生が言われたことをまあ親御さんが言われたことはそれはそれで正しいですけどそれ以外にもいっぱい道はあるの で, で自分のありのままでいいと思うんですよ。ななんかこううなるなるべきであるってて言われた方向に、どうしても日本の、 教育っていうのは行きがちなんですけどそうではなくて自分がありのままに認めてもらえる社会っていうのも行政なりあのが学校教育者も作っていかないと思ってるんですけどなかなかそれができないんですけど少なくともあのここにいる皆さんはそういう視点でシビックテックやられてると思いますんで子供に対してはですねなるべくこう一個を知られたこと以外の可能性をあの独創性を持って追求していくことで人生が豊かになるんじゃないかなというふうに 思ってるそういうのを最後にして終わりたいと思います。すみません。<笑>すみません。ありがとうございました。土<笑>屋さんありがとうございました。<笑>はい。ぜひね、あの土土っちベンチャーさん、ありがとうございます。す よろしいですかということで、はいはい、非常になんか生々しく、あのー、いいお話をなんか伺えたかなと思います、本当に企業でしかできない時うなこともありますけどもそ う,、ねはいまあ、そうじゃなくてその市民の皆様の実際の課題に基づいて動くということ、はい、の関わりを考えることはできるんじゃないのかなというふうに思いました、はいね、じゃあ改めて工藤、はい、様にあの盛大な拍手をよろしくって、あのー、しくいたまありがとうござありがとうございました。 すみませんありがとうございました。はい、はい、どうもそういういことで、えー、とじゃあ白澤さんもじゃあこの後は一緒にいますあ、ねはいはいえー、とではここからですねあのパートナーの皆様先ほどご紹介をさせていただきましたけどもあのブースがあの出ております、昨日はあは5号館だったんですけど今日はあは8号館の方で、あでパートナーの皆様の、えー、展示が見られますのでぜひあのご覧いただければと思います。 ということで、えっと、ここからそれぞれのパートナーの皆様のライトニングトークに入りたいと思いますはいでは順番に参りますのであの今回あのお越しいただいているパートナーの皆様あのご準備の方をよろしくお願いしますじゃあ順々に参りますけども、えー、最初はあのジオリパブリックのえ方よろしくお願いいたしますスライドはなしではいジオリパブリックジャパンの藤井ですおはようございま す, おはようございます えー、っとすいませんジョリフップ・ジャパンはですねあのオープンソースの事業系の会社ですでブースではですねこれ PG ルーティングっていうんですけどあの OSM のデータを使ってですねルーティングやスケジュリングができる。点の えー、地点を例えば選ぶとそこの間をどういう道路で走ればいいかとかその間がどれぐらい時間かかるとかあるいは複数の点 で, です、ね、それを結んでスケジューリングができるとかですそういったソフトを作っております858でで、ねえっと、間の方にブースを出してるんですけど、まあ、プログラマー以外の方はあまり関係なくてなかなか来ていただけないと思うんですけれども一応です、ね、シールこれあのポストグレースの像、ね、のマークのシール配ってますのでステッカーを取りにだけでも来てください。 あとあの絶賛ですねフロントエンドエンジニアを募集中です、はい、フラッターとかですねリアクトネイティブのできる方募集してますので、あのー、なんとかなと思っただけでも結構ですのでとにかくブースの方に顔を出してくださいよろししくお願いします、はい、ありがとうございますありがとうございますジオリパブリックの、えー、じゃ続きまして、えー、ヒアこちらも続いて、はいあのーはい、ヒアの横のジオリパブリックジャパンの藤井ですあの<笑> ご近所なんでですねあの一応ですねノベルティを配っておりますすごく豪華でですねヒアっていうのはですねえー、と西ドイツの、えー、ダイムラーと、えー、BMW とそれからアウディが作った、えー、ネット系の地図会社ですまあ、でかい会社なんでノベルティがいっぱいあります今日はですねこの黒と緑のノートとそれからこのコーヒーカップの上にですねあの保温のために置ける、えー、これなんて名前がなんていうのかわかりませんけどもこれとですねあとそれから、えー、ストラップ サ点セットをですね、あの会場の方で配ってますので、うちのブースの横です。はい。あのでサンセットなんでですね、あともう30組か40組ぐらいなんですけど、今日はあの全部はけて、えー、ダンボール枠を空にして帰りたいと思いますので、ぜひあのお飯とかは入れませんので持って帰ってください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。続きまして、えー、自動処理の、えー、方から。 はいいお願しします、はいえー、初めますめて自動処理の中原と申します、えー、自動処理という会社結構、名前で突っ込まれることが多いんですけれどもやっていることは割とですね固いお仕事が多くてですね今です と,、えーえー、と内閣官房さんのですね政府 CIO ポータルというサイトを運用、えー、保守していたりしますまた、ですねそのほかにもあの上場している仮想通貨取引業者さんのですねインフラ周りの運用等々も引き受けたりしております。 他にもです、ね、例えば政府系のガイドラインを MRI さんと一緒に策定したりというところもやっていたりしてです、ね、意外となんかよくわからないけれどもいろんな仕事をしている会社だったりします。 えー、現在、ですね、えー、とインフラ周りであったりとかセキュリティ周り、ほ、え、か、ーえー、データの扱いが得意な方を募集しておりますので、ぜひご興味があればブースに来てくださいと言いたいんですけれども、ブースには誰もいないので、えー、私を見つけたら声をかけていただくか、自、え、動、ー、処理のホームページですね、オートメーション JP の方であで分かりやすいの、えーあえー、と思いますので、ぜひお越しください、よろしくお願いいたしますはいありがとうございます。はい、続きましてリタリコ さんまさんからよろしくお願いします。一分ですね、頑張ります。えっと、リタリコの金井と申します。はい、で、まあ、何してる会社かみたいなところにおいてでいくと、その社会の中にある障害をなくしていくと。例えば、僕自身も小学校の時不登校であったと、いろんな悩みとか、いろんなもやもやとか、いろんな社会の中には。 違和感ととか不条理なことがいいいっっぱいありますそういった社会の中にある課題を、まあ、ビジネスを通して解決していくことをしている会社ですと、でまあ、していること、いろいろあります、まあ、就労支援とか教育事業とかものづくりの教室を作っていただいたりもありますし、もちろんその IT の力を使っていってその世の中をより変えていくとかその社会の課題というところをいろんなその力を融合していきながらその解決をしていくのがリタリコだと思っていただければと思います。 一番大切なところにおいてでいくと、会社としてその人は違う、それでいい、そこから始まるというのが当社のサービスのポリシーで、人はそれぞれみんな違っていて、まずその違いがあることからあの物事を考えていこうというところを大切にする会社です。ブースにぜひ来ていただければと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃ続きまして、V レッド一般社団法人オープンビッグデータ活用地方創生推進機構の村上様からよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。 VRED 事務局の村上と申します。VRED からは2つお知らせしますあ、はい。ありがとうございます。1つ目、10月8日、次の次の火曜日に、東京大学の安田講堂で、インターナショナルオープンデータサミットというのあります。参加無料です。アジア12か国ぐらいのオープンデータ関係者が集まります。坂村先生の基調講演と、川島さん、庄司さんによる、 パネルディスカッションスマートシティと SDGs に関するパネルディスカッションなどを行いますのでぜひ皆さんお越しください2つ目これは自治体の方限定なんですけども毎年研修やってます去年ここで行った SIM 熊本2030自治体系シミュレーションですねあれを中心とした研修を毎年やってて今年は福島で11月2日の土曜日に行います また和田さんにも来ていただきます、えー。自治体限定ですが、ぜひお越しください。ブイレットが旅費を負担します。以上です。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ブイレットの村上さんでした。続きましてウェルモの、えー、方からよろしくお願いします。ウェルモです。おはようございます。副社長申します。よろしくお願いします。えっ、ー、と我々ですね、当たり前の幸せをすべての人にっていうのをビジョンに、えっ、ー、と少子高齢化に立ち向かうっていう会社です。 えっと、その主要なテーマの1つに介護があるんですけどもこの、えっと、介護施設の情報とかって紙で管理されてしまっているんですねこれがまあすごく大変で、まあ、まずはこういうところからなんとかしていこうというところで、えっと、地方の行政さんとか、えっと、ご協力いただいたりですとかオープンデータ等を利用しながら、えっと、地域資源の見える化サイトのミルモネットを作っております。えっと、あとはその 紙っていうのもまあ以前、まあ、と求められたりしますので、あの書籍のミルモブックっていうのも作っていったりしています。そのミルモネットをカーキにですね、えっ、ー、と介護福祉を支えるプラットフォームを作っていけたらいいなと思っております。今日ブースを出しておりますので、えっ、ー、と我々ウェルモのことを知っていただけたらいいなと思っております。えっ、ー、とエンジニアも幅広く募集しておりますのでよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、続きましてワコムの。 えー、方からよろししくお願いいたします皆さんこんこにちはワコムといえばあのアーティスト向けのタブレットが有名なんですけどソフトウェアにも最近力を入れておりますでワコムならではのハッカソンインカソンというのを今、えー、絶賛募集中でございます、えー、2年ぶりの東京開催でございまして11月の4日今回は教育 に絞っててあの募集しております11月4日のエドベーションサミットの際にファイナルピッチを行う予定ですで条件はただ一つだけです WIL というワコムインクレイヤーラングウェッジという SDK を使うことのみです、えー、イベントの細かいプロセスについてはまたブースで説明いたしますのでぜひご興味のある方はお越しください、えー ファイナルピッチにはあの、えー、日本だけではなくて世界中の方を、えー、募集しておりまして、えー、残りましたらあの航空機あ航空チケット等も準備しておりますのであのぜひ参加お願いしますよろしくお願いしますはいありがとうございますはい続きまして A.U.D.T.O.K. 二、えー、回目の登場こ、えー、のホネリマ青木さんからですはい、えー、なんかさんざん喋りまくっているので今更という感じもありますけれども<笑>はい。 えー、UD トーク、えーとまあ、こんな感じで字幕が出るものですが、えーとまあ、僕としてはです、ね、やっぱりコミュニケーションの社会課題というかそういうものが結構、テクノロジーですごく解決できるんじゃないかなと思っていますで皆さん AI、AI の活用 AI の活用ていいますけどもこれ AI の活用ですからねなんかしれっとやってますけどもこれぶっちゃけ自動翻訳と音声認識って最先端の AI テクノロジーの活用です。 これを使ってですね皆さんの活動の記録をどんどんアーカイブしていってください、それはすごい資産になります、あの1年間貯 め, て貯めておくとで す,、ね、すごくその後の1年間どういう活動をするとか、そういうことが分かってきます、まあ、だからコミュニケーションの課題解決とですね自分たちの活動を振り返る後世に残していくというところでこの AI テクノロジーを活用していただけたらいいんじゃないかなと思いまままますす、はい、僕、あのー、そのの辺ににいいいいで捕まえてくください企業ブースにはいません、はい、<笑>よろししお願いします。 はい、ありがとうございます。続きまして、ミエルネ様から、はい、お願いします。はい、はいはい、あの、僕三十枚ぐらいあってですね、一分で三十枚できんのかっていうあれですけれども、で、これで、さあどうなるかって言って、これも、これ入ってないですよ、まだ入ってないですよ。えー、え入ってんのマジで。<笑>そうか。えー、嘘。多分ね、これで、じゃじゃじゃじゃん、はい、あじゃあ行きましょう、行きましょう、はい。 というか残り40秒じゃん<笑>見えるんですって言ってあ結論は、まあ、お困りの人いませんかって言ってはいじゃ あ, ありますよってことでさもうあともう呼ばない、呼ばない、呼ばないもう、はいはくくく出す出す昭和通信でねねあの3点ねじゃあ違いますって言あってでこうして、こうして、はいはいはいってんかやってるやってるやってるやってるやってるわーすごいすごいって言ってるってありませんかできない、これ大事はいなのでつらいどうしたらわからないってそしたらこんなありますよって話なのであと16秒はいでや っ, てますやってます、歩けるどこどこどこって。 やってるやってるやってるっていうことで、はいはい、はい、あ間違えたって、はいじゃ終わりはいじゃあ出ました。<笑>はい、はい<笑>はい、ちょっと忙しくて申し訳ない申し訳ありませんでした。はい、えー、続きましてはいはいストローリー様よろしくお願いします。はい申しくださいはい申しくださいちょっとはい。<笑> 皆さん、こんにちは。<笑>オンライン地図のプラットフォーム、<笑>ストローリーでございます。えっと、今回は3回目、えっと、神戸新潟と、えっと 3回目来させててもらってますで僕、こんな感じで、えっと、いろんなところもちらほら歩いていますけれどもインターナショナルトラックの今回担当もさせていただいております、えー、っとで会社自体がですね、えっと、デザイン地図をどんどん集めていくプラットフォームを提供しておりまして皆さんがデザインした地図観光ガイドであったりだとか観光看板というのあるかと思いますがそういった地図をえっとデジタルで公開してでその地図を使った人たちのデータから、えっと、効果検証もすることが可能です。 えっ、ー、とあと20秒ありません、ね、えっ、ー、とはいこのえっ、ー、とロゴの会社なんですけれどもえっ、ー、とあとはブースえっ、ー、と8号館で出しておりまして今日皆さんには弊社のえっ、ー、と SNS アカウントフォローでおやつキャンペーンやっておりますのでよろしかったら皆さんお越しくださいどうもありがとうございますはいありがとうございます続きましてはインフォラウンジ様よろしくお願いいたします。 こんにちはインフォラウンジの下山と申しますはですねあそのまま送っていただいていい、ねはい、イルカのマークがちょっと目印ですね、でこれなぜイルカかというといまだに聞けずにいるんですよね。はい、あところで皆さんあの、職場に本だなってありますよね、あの本や文書って大体ちゃんとこうラベル貼ったりして適切に管理されていると思うんですけれども、じゃあデータの場合どうか。 積んどく状態だったり、探せなかったり、取り出せなかったり、無理やり比較を合わせて入れようとしちゃったり、そもそも何のデータだったっけとかですね<笑>、はいはい、そんな時にですねデータもちゃんとあのきちんと整理された本棚のように管理されなければいけないと、そのためにデータシェルフという製品を作っていますすこのデーータシャルフはです、ね、ウェブ上であもうですね上、はい、ブースおお待ちしております。<笑> はい、ありがとうございます。はい、はいえー、<笑>びっくりしました。続きまして、グリップス様、はい、いらっしゃいますか。はい、資料なし、はい、授業なで、よろしくお願いします。あ、はじめまして、グリップスの森田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 われわれといってもまだ立ち上げたばっかりの会社で1人しか社員がいないんですけれどもオープンイノベーションとそれから教育の分野で貢献したいなと思って立ち上げた会社になっておりまして GRIPs の G と R といってはグラスルーツの略でして市民レベルから教育とそれからオープンイノベーションを支援していきたいなというところで立ち上げた会社になっております。で今回はの共産 企業として、えっと、ブースを持たせていただいてまして、えっと、今回あの、ロボットアーム小型のロボットアームとそれから 3D プリンターを、えー、ブースの方でご紹介していますのでぜひ遊びに来てくださいで、えっと、それからワークショップの方でもロボットアームあの触れるようになっておりますあの CODE4 の皆様にご協力いただいておりますのであのぜひあの立ち寄っていただいてです、ね、あのご覧いただければと思いますよろししくお願いします。 ありがとうございます。それでは最後に、えー、サイボーズ様からよろしくお願いします。いますすはいえー、皆さんおはようございます、えー。サイボーズ株式会社です。長かった LT もあと一分になりました。えー、<笑><笑>動かないんですけど。<笑><笑> はいえー、と昨日こんなセッションをやりましたというところで、えー、と内容についてはです、ね、素晴らしいグラレコが飾ってありますのでそちらの方をじっくりとご覧くださいという、まあ、災害対応クラウドを作ったわけですねで、えー、と我々です、ね、あの社会貢献活動をいろいろとやっておりますでその中ですね今日言いたいのは一つだけチーム応援ライセンスというのがあってです、ねえー、非営利の法人とか NPO さんに対してです、ね、なんと9900円300ユーザー。 これ年間です月間じゃなくて年間ですという破格値で出していてです、ね、いろんなところでこうもうすでにです、ね、1800団体で使われていますで、あといろんな都市とです、ね、提携をしながら社会からの解決に向かって進んでおりますで災害対応、昨日やったやつですけどテンプレート共同開発者だとかですねそういうご興味のある方いらっしゃいましたらやっぱり僕、ブースにいませんけどブースにあのいろんな資料がありますのでバンバン取ってい っ, ってください、重いの持ち帰りたくないんですいません、よろしくお願いします以上です。 はいありがとうございます。はい、えー、パートナーの皆様どうもありがとうございます。はい続きまして最後のプログラムになります。えー、今日一日のプログラムのご紹介ということでそれぞれのセッションチェアの皆様からご紹介をいただければと思います。えー、細かいので見えないのでえっ、ー、とじゃはいじゃあ順番に行きましょうか。順番って順番ないんですけどぜひ行きたいぞ。 宣伝したいはい宣伝したい宣伝したいあじゃあじゃはいじゃ宣伝したい方はいどちらです。秒ですさ20 秒, 20秒はい皆さんこんにちはこんにちははいえっ、ー、とソーシャルテクノロジーオフィサー というのを略して STO という風にしてるんですけども、名前でえっと NPO の社会課題解決を IT 視点でサポートするそういった人材を創帥して総出していこうというプロジェクトをコードフォージャパンとして始めました。初めてえっとコードフォージャパンサミットでセッションを持たせていただきます。え今日セッションに来れない方もぜひウェブサイトにアクセスしてください。お待ちしてます。 はい、ありがとうございます。はい、続きまして、はい、三回目の登場、はい、またかよって感じですけども。はい、あの、今度はコードフォー練馬の青木でございます。はい、えっ、ー、と、一時十五分からですね、えっ、ー、と、多言語カフェというセッションを持っています。えっ、ー、と、言語というよりはですね、コミュニケーション。 えー、と目隠しをしたりとか耳栓をしたりとか声を禁止したりとかして、あのー、コミュニケーションを取ってみようというふうな実験的なプロジェクトです、えー、とこどこ練馬でもですね多文化共生に取り組んでおりましてぜひあの皆さんあのこのプログラムに来ていただいて一緒にコミュニケーションを考えていただければと思います。はい、どうもはい<笑>、はいいどどうううもありがとうござまますさあ続きまして、はいはい、どうぞ はい、お邪魔します、えっと今日2時45分からこちらの会場であのトークをさせていただきます、えっと、その時間は4人あの官民を兼業して働いている4人があのお話しするセッションになっています、ちょっとテックとは離れてしまうんですけれども、いろんな働き方の参考にしていただければと思いますよろししくお願いします。 はいすいません時間短いですねあのこの後ですね8号館のザ・ステージというところでランチセッションで、えー、データの時代の行政を変える API によるデータ提供オープンデータの話ですねさせていただきますこのパンを買ってぜひ来ていただければと思いますよろしくお願いします はい、ありがとうございます。はい、こんにちは。えっ、ー、とコードジャパンの太田です。えっ、ー、とあのみんなのコードの富川さんとえっ、ー、とコーダ道場の宮島さん招い、ね、て来年からあのプログラミング教育始まりますけれども、今最前線で何が起こってるのかって話します。えっ、ー、と2時45分です。よろしくお願いします。と海外トラックのえっ、ー、と紹介させていただきます。えっ、ー、と一発目12時からえっ、ー、と 沖縄で行られました、えっと、台湾と香港と、えっと、韓国と日 本, の税が日本のシビックテッカーが集まって行われる f a c e t o オーシャンというハッカソンイベントについて、えっと、お話しさせていただきます、その後ガブゼロのメンバー、今回来ているメンバーがガブゼロの活動について紹介します。はい えっ、ー、と最後にはえっ、ー、と東大白ボ堂、MIT からいろんな人たが集まってアーバンサイエンスっていうデータを用いたまちづくりについて話すセッションを行いますこちらの方、えー、と8号館811のえっ、ー、と2時45分からなのでぜひご参加くださいよろしくお願いしますはい、えー、こんにちは、えー、この後食紙デイズですかねここのフロアで、えー、セッションを行いますコード 4PTA ICT の力で PTA をイノベーションするというそういったテーマでやりたいと思います。私、池内と申しまして Code for Japan 初参加になりまして右も左も分かりませんので皆さん、ご協力お願いします。と, ということで、のエドテックのごみなしアプリを目指します。はい<笑>あの2時45分から107番のエアリー Uh, no、最近、Code for America が立ち上げた、uh, Day of Action というイベントについて、uh、話し合って、uh まあ、いろいろ、uh、会話して、uh、自分の、uh、例のイベントを作りましょうという活動も行っています。Yeah, okay,Day of Action,、uh, Code for America English,、uh, 107. Thank you. 午後1時にシビックテックとジェンダーということでジェンダーセッションをやります、えっと、82年生まれキム・ジオンという本を題材に、えっと、読書会しながら、えっと、シビックテックの行動オブ・コンタクトの話とかしたいなと思ってます猫の話はちょっと封印して頑張るので<笑>ぜひ遊びに来てください、えー、み皆さんこんにちはビリンですえっとね 1時間から to 2時間30分 I'm going to go to the next one. We will share a,、um, a conference that was about, that, about Taiwan. h t about I will share a lot of that fake news about Japan. So, welcome to, to, to have, have, have this conference. Thank you. ははいいさ ん,、えー、こんにちはおはようございます、えー、2時45分から、えー、っともう4 年, 4年目になるんですけどあのシン・ゴジラセッションから引き続いてで今回ついにあの若返りを図りましてですねあの自治体職員だけになりましたあのよ平本さんと長谷川さんちょっとあのご退場いただきまして今回はですねシビックパワーバトルのような形であの、えー、ディスり合いの大げんになると思いますのであのお楽しみに。<笑>はい、お願いします えー、永井さんに追い出そのためにですね永井さんたちのセッションを潰すために裏番組で同じ時間帯に14時45分から16時まで我々あの自治体マーケットプレイスというあの自治体の役に立つソフトウェアの紹介をさせていただきます8号館の8の116でやりますのでぜひいらっしゃってくださいはい同じ時間のさらに。 裏番組、文章をデータ化して見えるかえっていうのをはい、私代理で発表してます寺田さんという方がやります Python 使って文章を、はいえー、と分析してみたいなって思う人とかぜひあの遊びに来ていただければ面白いかなと思いますよろしくお願いします世の中には供養しなければいけないバッドなオープンデータがあります それを供養するために、本日13時15分、こちらのステージで、バッドオープンデータ供養寺を。お送りします。はい、以上です。<笑>はい、ありがとうございました。よろしいですか。よろしいですか。あの、お手元の詳しい内容は、ぜひお手元のアプリでご覧くださいませ。はい、ということで、最後にですね、会場について、いくつか、あの、改めて、ご紹介をさせていただきたいと思います。 神田外語大学言語メディア教育研究センターの石井先生は今日ははいよろしいですかね、こちら、神田外語大学の言語メディア教育研究センターというところをあの活用しています、非常にあのメディアを活用したあの先進的な面白いこうオフィスになっておりますので、の隣の8号館、ぜひぜひいろいろ見学をしてみてください。 でランチなんですけどもあの PTX であらかじめお弁当のご注文されている方はですね受け取りその後ろのカウンターにございます注文されていない方はこれイ オ, ンイオンじゃなくて今日はあのパンがありますんでパンがありますのでぜひパンを今日はあのお召し上がりください、はい、パ, ンパンが近くでいってます、はい、で飲食エリアなんですけど、はいえー、とパンの場所はですねあのこちら8号館 の, 号館のえとこの辺ですねこの辺にございます はいガラスになってますねガラス越しにいい匂いがしてくると思いますのでぜひちょっとパンの匂いで惹かれていってみてくださいで食事ができるところが限られておりましてここ食事は全部大丈夫ですで8号館はですねこの教室の中はですねちょっとこう汚れてしまうと、えー、よろしくないということで教室以外の場所で食べていただけますようお願いします大学内は全面禁煙ですのでご了承くださいはいそしてこの後ランチセッションはですね、えー、12時から こちらでございますこちらでランチセッションとあと8号館でいくつ4箇所ございますはい12時からご移動いただきますお願いしますはいで最後に17時45分からですねあのクロージングがございますのでぜひここまでお付き合いいただけるとありがたいですよろしいですかね他にお伝えすることはありますかはいじゃ すいません8号館 8-116 ですね、階段があるんですけども、t h e s t a e という階段があるんですけども、その下の教室でランチセッションを受けられる方は、オープンスペースというのがあります、教室とガラス張りになってオープンスペースになります、きょそこ開けますので、その教室の中ではなくて、ちょっと外のエリアのお席を使って、お食事をしてください、よろしくお願いします。はい、はいあの現地にあの案内がございますので はい、よろしくお願いします、はい。ということで最後です、はい、これで、じゃあ今日も、あのー、あと半日ですけども、皆さん、お楽しみください、じゃあ最後にちょっと決まった格けをですね、ょっていってみたいと思います、私がスパークって言ったら、皆さんでジョイってちょっと行ってみていただきたいと思います、はいいいですか、最終日もスパークジョイありがとうございました。これででオーープニングトークは終了です